<音声>はい、というわけで、皆さん、こんにーちはー元気してますか元気ですよね、元気ですよね。そう、元気でなくちゃやってられないということでですね、家の中にいるのも、だんだん楽しくなってきちゃったけど、今日はトゥ、Twitter?Twitter っていうなんかアメリカのサービスがあるんですけど、その、今日はね Twitter を見ていきたいと思います。ピヨピヨピヨピヨピヨー ツイッターの通知おー通知知おがいいっぱいるね完全にただの巻き込まれてるツイートの会話が始まってたわけですけどでもそんなの関係メインにということでねタイムラインにただ見てるんだけど全く、ま、面白くないと思うんで今日は「いいね欄を見てみたいと思いますはいこれね僕がね「いいねしたやつをね順番に一緒に見ていきましょう」っていうまあご一緒ご一緒企画ですねはい あなんかアンミカの元カレがスパイだった話あのえっとチンチラがよく挟まっていたりお藤原まりなさんがねパンチングマシーンを作ったんですよはーい大変な感じでバラバラバラバラバラバラバラバラバラバええラバラんうバラバラんえバラバラバラバラえラバラバラバラバラ やっぱ自分の家なだけど、やっぱ自分の好きなものしかなくて最高のタイムラインだよね。感じ。おおおっ、二階堂蓮ジさんのツイート見てください。マツコの知らない世界のとんでもないところを不正示にしているっていうかですね。めちゃくちゃ面白いですね。オーバマ・ゲイツ。これはね、オバマとビル・ゲイツのことを表しているのかもしれないね。うん、これ、ね、ハートばっかだよ。 ハートハートララララララララららラこれお前これ着ないねこういう感じとかあ<笑>西川口治安悪い説ああいえいえいえいえとよとよ〜〜そして次に次に次に次に次にああこれレトロな写真いいっすねレトロな写真はこうやってほらほらほらっつってねもう みんな危険な遊びをしてねこれがこう人間のあるべき姿だって感じしますねおしく邦さんだ問題です旧渋ハウスフォースハウスの修繕費はいくらかかったでしょう1200万円2400万円3600万円41000万円5円パパンパンパンパンパンパンパンパンパっパんパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパんパンパンパンパンパンパンパんあ。 これめっっちゃ面白かった赤みンは火に強い青ピクミンは溺れない足立クミンはキャリーで進むあれこれなんかもうちょっと楽しく言えたらなはずなんだけどちょっとねもう無理ですねさあさあ次行きましょうあずれちゃったねずれちゃったねつれつれつれつれつれつれつれつれ待ってくださいこれミスターマリックが朝から1万1588本のスープーン曲げちゃったっていうことなんだよねもう始まっちゃってるんじゃね超能力があるっていう こ僧に松尾幻灯祭は猫の毛玉集めるとこんな玉になるの欲しいおーおーこれ長かったね猫ちゃんグイ<笑>猫ちゃんグイ猫ちゃんグイ<笑>っていう動画だからね、<笑>ぜひ遊びに行てくださいっていうことなんですよねあ、夏也がフリーススタイルしたんでちょっとだけ聞かせますね 夏は毎日コク作っててマジでやばいからあれなんか自分のいいね欄結構面白いのかなと思ったら意外とそんな面白いのもないんで別の人のをね読んでみましょうということでえ中島春哉さんのねツイートでも見てみましょうかねえっとは「はういや」で出てくる「中島春哉ドーメン」タップ出てきましたよー 中, 分ですね、中島春也さんのいいね欄を見てみたいと思います。はい、喫茶のざらしのクラウントファウンディングどうもありがとうございます。あこれ結構おっ、マサヤ千葉千葉マサヤさんをめっちゃファボる香りがこれからしてきますよ。おぉ、ベネチア。 ベネチアにワニもうこの写真が本当である嘘であるこう信じていきたいそれがファクトリーだって感じだねへワニくんワニくんワニはまだまだ流行り続けるおお平田さんのツイート「ブックカラバーチャレンジ」「週刊少年ジャンプ1991年」やばいなんか駒がでかくて時代を感じるぜそしてそしてそしてあ俺と同じも戻ってんじゃん 俺と中島春がセンスを同じセンスってで、ね、ん<笑>じゃあ続きまして何か面白いツイートお待ってこれと同じようなツイートしてるし夕方2時5時15時25時15時25時2 2時これは常識人生の問題ですこれやばいね、はいえー、東北だよましやー賢い人がたくさんいるんだね<笑>うーんカン aka ガミグミ カレーの隠し味クラゲソーシャルディスタンスそんなもの私には聞きません密ですえ両手を下に下げて広げる気密ですかこうかうおー密ーとかってるけど何私も混ぜて 8.25 とんでもないねえーはいこれあ落合もう一だ落合もう一はね最高だよね楽しい文字ランキング おー猫中島春哉さんは猫もファルらしい猫がパソコンに乗って邪魔してくるのをカゴを寄せれば一網打尽お俺のツイートフってくれてる中島さんだから2020年代の小説において私はマスクを外したっていう表現は愛を表現しているって夏目漱石が言ってたいやーなんか中島さんのいいね欄意外とまともだね なんかもっとやべえツイートとかフォローしたら面白いなと思ってたんだけどこれはね中島春哉さんの妻の検閲が入ってると考えて「間違いない!」っていうのはね僕の見立てなんですよねいやーもっとお下品なのが入ったら面白いのにな全然入ってないということで続きまして中島春哉さんの裏垢のイいラい欄を見てみたいと思いますって言いたいところなんですが裏垢は知りませんので。 えー、今回中島春哉さんはねちょっとこれぐらいにして行きましょうというか<笑>ちゃんと読んでキいきましょういいね「関英 k 映画」うんが「イントネーションが面白い」っていうやつですね多分ね僕も正しいイントネーション知らないんですけどじゃあ続きまして次何いこっか夏屋いこっか夏屋 メスでなつやのマッサナツヤのイネランをチェックすることで俺はハッピーライフハッピー本フンふんふんふんふんってやつになっちゃいますよイネランゴーは い, いったあ鈴木健太が5日前につぶやいてんじゃんわおわおわおこれはめちゃくちゃ嬉しいから俺もファボってツイート鈴木健太さんありがとうございます嬉しいな嬉しいな みんな音楽にするとね聞いてくれるんですねメッセージをこれ音楽の力っていうかみんなが聞いてくれるっていう力がすごいって言っただけで別に音楽の力は全然すごくメインよはいちょっとねちょっとねちょっと尻滅裂になってきましたけどもサクサクいきましょうおひとみちゃんの漫画これ俺見てなかったなパボっていこうえ択、ー、しよう2個目ブラジャー恥ずかしいから部屋で干すか住民たちの服3ここで大丈夫だろう4丸みええー 外で干せばええやないのかいあれ、なんか何こ、んなんか、あれ、ひとみちゃん、なんか、そんなみんな干すとこに干すみたいな、なんか、そういうハッピーライフ、ハッピーホームしてるんだね。よお入社して、中島晴菜と同じもの連れて、ウーバーイーツで焼き鳥頼んだよなぜかお寿司屋のといった、どちらにせよ、ハッピーやろ、しくみさん。<笑><笑><笑>うミスターマイクもやっぱ、来てますね、来てますね。 フェイスブックエッセンジャーの限界に挑んでいるな、やそうというですね。おおおおおお、おお何これ、海外でバズってるこれ、俺も見たいんだよね。これすこんなサーフ交差して、なんでこんな英語っておかしいんだろうねって、俺は常に思っているんだけど、英語のね、クレイジー具合がもうやばすぎるので、おうおう、タイと英語は似てるんだ、えーこちょっといろいろ知識聞いてくるんで、楽しいですね、Twitter って。 もっと隅田を味わいたい中島屋のもっと隅田を味わいたいって感じですね。何を言ってるんですよ。本当、中島さんのね。いじりが俺はね。ひどすぎるよ。雑誌令和でもね。ちょっとね。レアな写真使ったりしちゃってね。これはこれはこれはこれはおおお。今井藤子の追悼夏やほぼっていうから俺もほぼってしまう。 月が綺麗すぎてびっくりした歌いながら歩いていたけど、綺麗すぎて歌うことは出てしまった。すごいそうだよね。ここも宇宙なんだよ、ざいな ー, ーそうなんです。宇宙ということを、ね、忘れ て, てはいけません。いやーいやいやいやいや、こんな感じかな。なんか他に面白いツイート。あたしんちんちんわかんやろはい、ということで。いえ。 みんな引きこもってツイッターばっかり見てるんでしょいいんだよインターネットの正しい使い方って気がするしこうやってね画面にいっぱい画面が並んでこう友達とねって喋ってるとあこれ昔の人が夢見てた未来だな Back to the future って感じなんでまあ今日も明日も明後日も笑顔で楽しく頑張っていきましょう気持ちが湧けたら全てダメじゃんまた高評価とかチャンネル登録もよろしくってあなたにお願いします あなたの友達にねそう伝えておくようお祈りしておきますバイバイ